ステップ4、微分形これも第四の方式なんですけれども、まずは、この前に使ってたナブラの演算子もあの今回も使うんですがと、レッスン5に使ってたんですよね。これはベクトルになってるんですが、これがナブラの記 号, の記号なんですが、これも EX, EY, EZ これもユニットベクトルとしてはかける partial, partial X, EY, partial, partial Y, EZ, partial, partial Z これもベクトルの演算子ですね。そしてこれが gradient of a scalar field, grad fx, y, z になるんですがそれがスカラバの勾配になるんですね。これがナブラかける fxyz になるんですね。そうすると、これは divergence.div e この e もベクトルなんですけれども、ベクトルフィールドとしては e xyz equal nabla.e xyz になるんですが、それもベクトルの勾配になりますが、これが divergence になるんですね。 そうすると、divergence theorem これが勾配の定理なんですが、この e.da の積分を取ると、それが a によっての積分を取ると、これが v、その volume 領域なんですが、del.edv になるんですね。その v によっての積分を取ります。その v=volume です。そうすると、 次は、そのクロスプロダクトも考えるべきなんですが、このクロスプロダクトにはどうなるでしょう ?curl E equal del, あるいは nabla, del cross E になるんですが、それが、ベクトル版の回転になるんですね。そうすると、これが、えっと、拡大するとと、del cross E によって、これが、 行列式なんですが、それが一番上の行としては EXEYEZ を書いて、真ん中は partial X, partial Y, partial Z。で、下の行としては EXEYEZ。で、このお文字の E はその E ベクトルの電波ですね。もう一回やってみると、こういうふうな方程式になります。これが ex, ey, ez になるので、これはまあ、ベクトルになってるんですが、ベクトルのクロスプロダクトはいつもベクトルになるんですね。そうすると、ex は、えっと、partial ez, partial y, minus partial ey, partial z かける ex になるんですね。 そして、これも、あの、プラスとマイナスを気をつけなければならないんですが、これが、こういうふうに書いてあると、とまあ、正しいなんですが、プラス、partial ex partial z マイナスパ partial ez partial x かける ey プラス s partial ey partial x マイ n ス s partial ex partial y ez になります。これが、えっと、確認すると勉強になりますので、ぜひ、 や っ, ていってやってみていればと思います。そして、これがどういう意味になるんでしょうまあ、この divergence としては、えっ、ー、と、convergence も, も に, はにはなるんですが、これが del.e はゼロより大きいなら、 これが電波のソースになるんですね。その矢印 が, が出てきますので。del.e は0以下になっていれば、これが電波の sync になるんですね。で、そうすると、この電波の矢印は真ん中の方には集まっているでしょう。そうすると、まあ、これがレッスン5 と, としてはやってみたんですが、今回にはこういうふう に, はになりますね。 デルダ E は0以上と d ルダ E は0以下になる。こういうふうになります。そして、次は curl、curl がベクトル版の回転の説明になるんですが、例えば、こういうふうになっていると、まあ、この緑の和と青の和があるんですが、これが、デル crossE は 0以上の場合だったら、その回転になってるんですね。これがンになっているんでしょう。えっと、ベクトルがちょっとずつ変形、えっと、方向 に, にはなってくると、と、最初の と, ところに戻ってくると一緒になってるんですね。あるいは、0になっている場合には、磁場 が, が、電波がまっすぐになっているんですね。それが方向の変わりはありません。 で、これがノン・ローテイティング の, の, のエレクトリックフィールドになるんですね。電波になります。そして、と発散の定理なんですが、この、ある領域 と, としての発散なんですが、それ が, がフラックスになるんですね。それが、えっと、その、 領域 の, の面積 と, としてはどのぐらい通ってるのとか、それがまあ、磁場だったら磁束ですよね。そうすると、ストークスの定理なんですが、これが、がその、面積 と, としてのクロールを測定、えっと、積分を取ると、それも、線の積分を取ると、それが、それの、バウ面積のバウンダリー と, としてをやります。 まあ、書いてみると、数式としては書いてみると、と A の積分と L の積分、この L は Line なんですが、A は面積なんですが、これが del cross B、B はジ場なんで、dot da で A はその面積ですが、それが B の dot 小文字の L で、それが線としてはそれが L のインテグルとしてはそれが、えっと、イコールになるんですね。 そして、ストークスの定理を使ってみると、とまあ、これが、積分の形なんですが、M3 と M4 にありますね。そして、これが、e、E.dl の積分イコール、この形になるんですね。これが DBDT な、db,dt なんですが、それが、E が、B の時間によっての変化によりますね。そして、逆の方には、 B が E の時間によっての変化には依存するでしょう。で、まあ、上 は, は簡単なんですが、下の方の数式もうちょっと複雑になってるんですが、この μ0 はさっきと一緒には、それが当時率かけるこの A によっての面積です。で、この、G、J が電流の密度 で, ですね。これが電流の密度と、 電波の変換になっていること、それはもうドット .a の面 積, 面積 と, としてはそれ が, が b の, の積分とイコールになるんですね。で、これが上 の, の方は積分形なんですが、これが微分形になるんですね。これが del cross e イコール minus partial b partial t でこれ が, が E の curl が, がと B の, の時間の変化なんですが、時間の変微分なんですが、そして B の curl= 電波と電流 の, の密度によって、それ が, がこういうふう に, になりますね。そしてこれが マックスウェルの方程式 の, の第3方程式と第4方程式の微分形になります。